みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。今回もキレのあるカッティングの秘訣みたいな感じのシリーズで、カッティングの練習をみなさまと一緒にやってみたいなと思います。今回の動画はそのミュートの練習を重点的にやっていくんですけれども、こんな練習フレーズを一緒にやってみたく思います。ちょっと弾いてみます。うん、こんな練習フレーズです。 練習フレーズ。<音楽>それぞれこのオクターブで、<音楽>ララララ、レレ レ, レ, レ, レ、ソソ、ソソ、ソドーン<音楽>みたいな感じで音階をなぞっていくような感じなんですけれども、意外とこのミュートがすごく難しいので、うん、興味があったらぜひトライしてみてくださいませ。僕、すごい簡単そうにやっていますけれども、意外と難しいと思います。うん、で, はでは、とりあえず人差し指で6弦の5フレットを押さえるんですけれども、ここを2回弾きます。 ラーラーと。そしたら、人差し指を浮かせて、えー、ブラッシングですね、2つ。こんな感じです。で、ミュートをしなければいけないので、そのブラッシングのときに、いろいろ音が出ちゃったりとか、解放弦が出ちゃったりとかしてるのに気をつけてください。ラーラーつつつつです。つつ。ツ つララが終わったら小指で予言の7フレットを押さえます。で、このときにこの小指につられて薬指が一緒に横弦しちゃったりとか、人差し指がこ、ね、ガーッと6弦、5弦を押さえちゃったりとかしがちなので、えー、気をつけてください。小指のみです。こんな感じです。うんララツ それぞれララ、つララ、筒、ララ、筒、ララ、つと鳴らしていくような感じです。筒をしているときはその、ね、しっかりと4本の指をうまく使って、ブラッシングをしていくと。極端に悪くやると、 みたいな感じで開放弦の音が出ちゃったりとか、何かしらの弦を押さえた音が出ちゃったりとかしないように気をつけてやってみてくださいませ。それで、これがどんどん下の方に行きます。ララ、ツツ、ララ、ツツ。といったら、今度は レ, レですね。レですね、えーと。5弦の5フレット。と、小指は3弦の7フレット。で、その次は4弦の5フレットと、 小指は2弦の8フレットですね。で、最後に人差し指は3弦の5フレットと小指は1弦の8フレット。これをそれぞれたらつつたらつつたらつつたらつつと鳴らしていきます、うんえーと。ゆっくりやってみるとこんな感じです。 でしょう か, なんかこう。正面から見ていると、その僕の手の動きがすごい小さいというか、なんかどこを押さえているのか分からないようなレベルで、なんかこの動きがわからないというか、そうですね。なんかどこを押さえているのか分からないくらい動きが小さいと思いませんか。なんかこの状態を目指したいです。極端に悪くやると、なら鳴らす、シュす・・・。ュシい。 みたいな感じでフォームが変えるのは避けたいです。できるだけ同じフォームをキープしたまま、えー、それぞれこの弦というか、音を変えていくというような感じでしょうか。それで、これがある程度できるようになってきたら、そうですね。テンポ100とかかな。100とかできれば上出来かなという感じです。100、どのくらいだろう。このくらいでしょうか。 えーまあ、テンポはそんなに速くしなくてもいいんですけれども、その実音とブラッシングの音がこう、ね、はっきりと区別できるように、聞き分けができるようにというか、引き分けができるように練習をしてみていただけると面白いかなと思います。そうすると、ね、こうなんか左手のミュートの仕方みたいなのがうまくなってくるかと思いますので、ちょっとそんな練習も興味があったらやってみてくださいませ。とりあえず、まあ、今回の動画はその練習フレーズでございました。 こんな感じが理想でございます。頑張って練習してみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>